はいどうも、夫ンジャパンゆうです<音声>え。本日は で, のですね、モーニング娘、ね。ワンフォーの、笑顔の君の太陽さという曲の MV を皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。はい、それで、えー、この曲はですね、ちょっと MV はまだ見たことないんですよ。で、曲だけ、えー、事前に聞きました。はい。でね、なんと言ってもこの曲、歌詞がいいんじゃん。本当に。だから今回ね、ちょっと MV を見終わった後に、後半ちょっと歌詞の解説というか、 えー、僕なりの解釈の仕方ちょっと初心者だからあのー、まあ違う解釈皆さんと違う解釈をしてるかもしれないですけど人それぞれの解釈があっていいのかなとも思ってるんで初心者ならでは解釈の仕方というか、えー、それが別のアングルとして皆さんの参考になったらいいなと思ってますはいで今回はちょっとね歌詞の解説のためにですね自分で歌詞カード書いたりなんかしてねギアル入っております<笑>、えー、というわけで、えー、早速ですね MV の本皆さんと一緒に見ていきたいと思いますんでレッツ 結構なんかシンプルな背景ですね。かっこいいな。あ、道重さんの時のやつな、ね、あ、さやさんもいる。フォーメーションダンスかっこいいなや。やっぱ、めっちゃ揃ってますよ。 裏で言ってる男性の声ってツンクさんなんだけど。ハムめっちゃいいな。わード。 おおあああちゃっちゃっきねっ勉 強, 勉強あってのがいい、ね、その い, い, やあーい い,、ね、<笑>どい<笑>このシーン好きだろうなんかいいな いやめっちゃいい歌詞だよねこれ本当に<笑>でダンスはかっこいいっていうね、最強すぎるなメッセージ性があってこれ本当いいですねめっちゃ楽しいホントああミッーさんかわいいなあ、ま、い, いいこと言ってるなマジで いいね、いいあー、ま、マーベルワードチェオ得すぎだ かしかけるな、マ天才すぎる。可愛、ね、い, いね。ああ、可愛 い, い。 僕ここからのなんか転調する感想みたいなのがすげえ好きなんですよなんか希望の道が開かれていくみたいなすげーいい人だねあっかダンスもかっこいいねかっこいいなこれ ああ、これすげえ。<笑>やばいっすね、これ。これすごい。これなんか見るだけで幸せになるね。 揃ってるいやもうこれ素晴らしいはいというわけでご覧いただきました「笑顔の君は太陽さん」いやーいかがだったでしょうかもうね僕感動しちゃいましたわ本当にいやもう本当歌詞良すぎるしマジもうなんていうか MV 見るだけでマジで幸せになるっていうかもうあの 道重さんのね、あの途中であの音楽が止まって、で、その一瞬で、行こって、ここにいたとこ、あ衝撃発表したの、とて、もう、もうすぎるし、あの、メッセージ性がね、非常に強い曲じゃないですか、これ。で、なんかもう、現代社会に生きる、すべてのね、人たちに刺さる、もう、もはやね、日本の We Are World って言っていいんじゃないかなっていうぐらいの、本当あの、ハートフルで、もう、 みんなが幸せになる歌だなって思いますね。もう素晴らしすぎる。で、しかも、MC 作った人、これめちゃくちゃセンスいいっすよね、本当に。あそこによくあの、三重さんのね、笑顔を入れようと思ったなとか、あのー、後ろもあのシンプルな背景に、途中青空がね、あっとなったりとか、もう本当センスいいなと思いましたね。で、えっ、ー、と、じゃあね、ちょっと歌詞の方を見ていきたいなと思うんですけれども、はい、じゃあね、じゃあ最初からですね、えっと、悔しさは忘れるもんじゃない。また地球は変わり、季節が巡り、 君はは成長する悲しみは誰かのもんじゃないまた地球は回り誰かが生まれ別れの日が来るまた愛し愛され誰かが生まれ幸せを知る生きてこそそうあの生きてこそなんてよあのね結局その人生生きてるとねその辛いこととかね悲しいことってあるんですけどでも幸せになるには生きてないといけない必ずねその悪いことがあった時にね その後絶対いいことがあるんですよ。もうやまない雨はないんですよ。はい。だから、その幸せをね、経験するためにも。うう今がもしかしたら大変なね、方もいるかもしれない。でも、その先に絶対幸せが待ってるんでよ。だから、それをね、逃さないでというか、しっかりと報われてほしいっていうね、えー、感じですよね。で、まあ、この曲の歌詞でもね、その幸せの巡り方っていうか、そのハッピネスの輪みたいなものをなんか言ってるのかなーなんて思いましたね。はい。 えー、そのちょっと命の尊さみたいなとこも、えー、感じましたね素晴らしい、ね、はいそれで、えー、次歯を食いしばらしかないそして人を羨むんじゃない君にしかできないそれがあるだろうそれはとても偉大なんだそうそれっていうのがねまたあのいろんな人それぞれにその何かが違うからなんかそれって言ったのがいいですねまたね結局ねその例えばあの周りが今チヤホヤされてるあの人を羨ましいなとか 成功してる人見てわ、自分もああなりたいけど、いやー、自分全然今そんなじゃないなとか、そういう状況って結構あるかなとは思うんですけど、でも、あなたにしかできない、何かがある、その、あなたの長所は何ですかと、そのね、いいところを客観的に分析して、見つけることができたら、もうそれをね、あとは磨き上げるだけでね、誰もかなわない最強のね、武器になるんですよ。はい だから、自分の長所ってぜひ大事にした方がいいんですよ。まだね、自分のいいところ分からない人は、ぜひそれを見つけてください。世界が変わりますよ、うん。はい、では次ですねで。大人になってからもまだ勉強は続く。ここ、メロディーに乗せた時に、勉強は続くじゃなく、勉強は続くってやったのがなんかいいですよね。僕そこのなんかセンスというか、がもうすごい気に入ってますね。はい。で、今しかできない、君がしたいことをしない はいまあ、この一連の箇所もそうなんですよ結局あの学生ね卒業してもあの今度通学とか国語とかじゃなくその仕事のねための勉強だったりとかいろんな勉強がね必ずあるんですよねだからまあ例えば今学生の方もねその今勉強も部活も忙しくてなかなか何もする体力もないのでも本当はあんなことやってみたいなとかまだ見つかってないけどなんかあるのかなとか思ってる人絶対ねいると思うんですよそういうい方は 是非ねその今挑戦できるものこれにねあの今すぐトライしてほしいんですよねで結局ねやっぱ思い立った時に一歩踏み出すってことが大事なんですよそのなんていうか一歩踏み出す勇気っていうかその一歩がねもう道となりはいその一足が道となるんですよはいまあちょっと猪木さんのねあの文言を借りましたけど、はい、しかもねこの今しかできない君がしたいことをしなよっていうこのもう語りかける口調っていうか この歌詞もう秀逸だなって思いますねはいそれでええー、笑顔の君は太陽さここから先ですね笑顔の君は太陽さ出会う人みんなを笑顔にする笑顔の君は太陽さ正々堂々としてりゃいい笑顔の君は太陽さ世の中の誰もが求めてる笑顔の君は太陽さ嘘をつけないとこううん、いやほんといい歌詞だなあの結局ねそう笑顔の人の周りにはあの笑顔の人が来るし うん、しかも、そのね、真ん中にいる人が笑ってると、やっぱりその周りの人も、なんか悲しかったとしても、なんていうか幸せな気分になって笑顔になるんですよね。だからその悲しい思いをしてる人も笑顔にできるような、その始まりの人で会いたいですよね。はい。はい、それで、正々堂々としてりゃいいっていうもう、あの、その人のね、やっぱ魅力ってあるんですよ。で、自信のいい人って今の時代結構いらっしゃるじゃないですか。でも、 なんていうか、周りはそれほどね、そこを気にしてないんで、あなたのいいところしか大体目に飛び込んでこないんですよ。はい。だからもうね、正々堂々とね、もう胸を張ってこうやって、もうドドと生きてるだけであの、カリスマに見えるんですよ。で、そういう人の後ろにはですね、もうどんどんと、あの、人がついてきますんで、ぜひとも、えー、そういう生き方ができればいいのかななんて思いますね。はい。で、もう、笑顔のみ与えると、世の中の誰もが求めてるっていう も, もう、幸せな歌詞ですよね。もういいな、これ。 そう あ, のあなたの笑顔を世の中の誰も求めてるあなたの笑顔が見たいんですああこれいいこと言ってるで笑顔の君は太陽さんをつけないんであの社会に出るとやっぱりねあの嘘をつかなきゃいけないタイミングっていうか自分に嘘をついて生きるようにだんだんなってきてしまいますよね、うん、やっぱりりね学生の時よりさらに そう社会に出てからの方がきついんですよね。はいでまあその嘘をつけない子がいいっていうのはもうか社会に出ると結局ねあの嘘をついてしか生きられないっていうかあの出る句言うタレたりするんですよ。だからその正直に物を言ってるとなんかあのそういう人を叩く風潮っていうかねいや空気読むよみたいなそういう風潮って日本にすごいあるじゃないですか。だからそれが嫌で。 結局その自分に嘘をついて、いや、本当はやりたくないけどやったりとか、あの理不尽なね、要求してきたけど、まあ、断れないなみたいな、そういう状況になっていくんですよね。でも、なんていうか、いや、必ずいるんですよ、本当に、あの新入社員の人とか、結構そういう経験もしたかなとは思うんですけど、あの優しい人ばっかじゃないですからね、上司って。はい、い本当ねッジャパンじゃないけど 理不尽なね要求をしてくる上司だとかもういたずらっていうかもう意地悪だねもう意地悪をしてくるねうがったい上司がいるんですよ<笑>だからもうそういう人にねそのなんか「お前これやれよ」とか言ってあの命令されてもすごい嫌な気持ちになるじゃないですかでもなんか新入社員 だからとか後輩自分後輩だからちょっと先輩にものを言うのはどうかなとか結構ねあの悩んじゃうんですよねだからといってそこでね変になんかその悪いその流れというかその空気を読んで嘘をついてね生きるよりももう自分の意見をはっきり言った方がいいんだよいや嫌なものは嫌だとうんでそう発信することで相手もあこれやると人って嫌がるんだっていうのをそこで初めて気づくかもしれないです 何、ね、て言うかその意地悪してきたりとかあの理不尽な勇気してくる女子って値が足りてないんですよ人生 の, あのもう通ってきた道がとぼしすぎて新入社員の人よりもなんか劣ってたりするんですよねだから決してねその上司とはいえ、うん、あなたよりも精神年齢が低いかもしれないっていうことを頭に入れといて、うん、だから変なことを言われたらいやそれは違うと思いますよ でもう普通にそれ言うのがもう人間らしいと思います、うん。自分らしさを失わないでほしいですね。特にこういうところはもうこれからの社会においてめちゃくちゃ大事なのかなって思いますしそういうところをなんかこの歌詞でメッセージとして送ってるのがもうやっぱつんくさんすげえなって思いますね。はい、それで親切は素直に受けりゃいい。また今度は君が違う誰かに親切できりゃいい。裏切りは引きずらないがいい。また今度は君が違う誰かを信じてやる。 うん、すごいなまた愛が広がり違う誰かも幸せになる生きてこそそうまあ何事も生きてこそなんですよねで、まあ、この親切の輪っていうかねまあ本当なんか体育会系の、ね、部活とかあの仕事とかしてると、まあ、結局やっぱさっき言ったみたいなねあの意地悪な上司だったりとか、まあ、上司だけじゃなくてもしかしたら同僚のねなんかライバルとかにも陥れられたりとかね 変なその裏切りみたいなのが、えー、稀にあるんですけども、でもそうした時に、じゃあ、自分も後輩に同じことをするのかって言ったらやっぱ違うじゃないですか。うん。あのね、結局、悪いことをする、まあ、さっきも言ったみたいに悪いことが返ってくるんでじゃあ、いいことが返ってくるにはいいことをしなきゃいけませんそれは、まあ、いわゆるカルマの法則ってやつなんですけど、もうだから自分がされた、 嫌なことはその悪しき伝統は自分でもう止めてね断ち切って自分の後に入ってきた人達たには優しく接するというか親切にしてあげると後で自分にもいいことがありますよとはいでそれでまあなんいうか幸せの輪がどんどん広がっていくというかそういうもう精神が脈々と受け継がれてひいては全体的にねまあ利益になるというか あの、社会全体にもっといい人が増えるっていうことになるんですよ、うん。で、まあ、その、えー、次の歌詞、大人はずるいとかそう感じてるだろう、大人は君に戻りたいと思ってるよ。うん、そうなんですよね、本当に。<笑>あの、学生時代ってやっぱり、いや、大人ってあんな自由で金を使えて羨ましいな、みたいな。そういうのはあると思うんですけど、逆にね、あの、大人になってみると、やっぱわかるんですけど、いや、学生時代の君の方が、本当に、しがらみなくて自由だよと。 君の時代にに戻りたいよよと思ってるんですよう本当に、うん、だから何ていうかまあでもそれって結局どの時代においてもそうなんですよまあ例えば20代が良かったな30代が良かったなって後からねどんどんまた思っていくことなんで結局今どれだけね楽しめてるかとかやりたいことをやれてるか自分のすべきことができてるかっていうところにかかってると思うんで本当に何ていうか自分の使命天命というかそれを見つけて一歩踏み出してほしいなと。 それでやりきっててほしいいいななんて思いますねはい、じゃあ2番のシャビですね、えー、笑顔の君は太陽さ出会う人みんなと友達に、ね、笑顔の君は太陽さ天真爛漫で生きがいい笑顔の君は太陽さ世の中のすべてを愛して笑顔の君は太陽さ誰の真似でもないのがいいそううーんいやほんとそうだなマジでもう人生の教訓だねこれってねほんとにそうもうね天真爛漫。もうそうなんですよあの もう純粋に自分らしく生きるのが一番いいんです。さっき言ったみたいに嘘をつかないのがいい。自分らしく正直に生きるのが一番いいんです。そうすることでね、もうなんていうか QOL というか人生の質が上がりますね。で、まあその最後のね、誰の真似でもないのがいいってね。まあやっぱりあの憧れの人ってそれぞれいると思うんですけど、あの、最初は真似から入ると思うんですけど、でも、ずっと真似じゃ良くなくて。 真似してるだけだとただのクローンじゃないですかだからそのオリジナリティというか自分にしかない良さとその憧れの人の良さを足してその憧れの人よりもさらに輝けるかもしれないんでぜひねそういう自分だけのアイデンティティというか魅力というかそういったものを、えー、磨けたらいいなと思ってますし自分も、えー、そうありたいなと思ってますはい<笑>ということでもう本当にこの歌詞深いですね本当に<笑>あの読めば読むほど、うん、だから なんていうかもう、聞くたびに、うん、感じることもさらに増えるし、魅力がずっとなんか増え続ける鶴ル曲というか、そんなイメージですね。でね、あの、僕の解釈と、まあ皆さんのね、解釈っていうのももしかしたら違うかもしれないし、まあそれで違って当たり前かなとは思ってるんで、 あのこういう考えもあるよっていうのがあれば、えー、ぜひぜひコメント欄にね、えー、書いてもらえればと思いますね僕もそれで参考にしますはい、はい、ということで、えー、ここまで動画を、えー、ご覧いただいてありがとうございました、えー、ただいまですね、えー、モーニング娘。の本気ベスト10っていうのをやってましてファンの皆さんとかね、えー、モーニング娘。で好きな曲があるっていう人はねもうその好きな曲何曲でもいいんで対象のこの動画の 概要欄にリンク貼ってるんですけどそちらから飛んでもらってその動画のコメント欄にその好きな曲何曲でもいいんで書いてください、はい、できるだけその多くファンの声を集めてその声を色濃く反映させてもう 100% 反映させてテレビではできない本当のランキングというかもうコアなカップリングも入れてその意見 100% のランキングを作りたいと思ってます期間がですね今月の末11月30日の えー、23時59分ままでになってますだから11月いっぱいですね、はい、なので、えー、ぜひぜひ、えー、投稿してくださいそしてこんな企画あるよとまた多くの人に広めていただければそれだけファンの方の声を、えー、どんどん取り入れて、えー、より良いランキングになるかなと思ってますんで、はい、ぜひともご協力よろしくお願いしますはいというわけでこの動画がいいと思った方はチャンネル登録そして高評価それからコメントと通知ボタンもねぜひとも忘れずによろしくお願いいたします